どうもみなさん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレ、この新しいウクレレで、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は来ました。世界が誇る名曲。世界が誇る、まあ、ちょっとあの、とにかく世界中で歌われているあの曲です。ビリージョーヤのピアノマン。こちらの曲をこのウクレレを使いまして、ガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。やった 曲はね、私も大好きで、えー、とうとうこの曲をやるときは来たんですけれども、はい。ガズレレーショートカットバージョン、これすごく長い曲ですけど、多分繰り返してるんでね、えー、一個のこの、えー、基本のところが分かると、歌詞を書き足していけばできるということになってますから、はい。いつものように2バージョンでやってみます。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流、超簡単バージョンやって、後半は、 3拍子。この曲3拍子なんですよね。で、このストロークも3拍子独特の感じで、かっこいいバージョン。しなやかにやってみようと思います。最後までご覧になってください。さあ、憧れの曲。青春の思い出の曲。えー、やっぱ心を込めて歌いたい曲。カラオケ行ったり、CD 聴いたりするのもいいんですけど、楽器と一緒に弾く弾き語り。これ最高なんです。ぜひ皆さん始めてくださいませ。とは言っても、楽器が苦手なんですよね。もう音楽やったことないという、そこのあなた。ウクレレ。これが最高なんです。これね、ちっちゃくて簡単なんですよ。 簡単だけど奥も深いですからね。この奥の深いっていうのが本当にね、また楽しくなっちゃうやつなんで、もう本当にこれね、面白い楽器です。ぜひ始めてください。今ご覧になっているガゼレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどんどんどん音楽がウクレレで楽しくできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクありますけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレを触っているだけで、あ私今できちゃったってすぐになりますからね。皆さんぜひ始めてください。じゃあリンクここにありますよ。初心者レッスンはここに行ってらっしゃい。クリック いってらっしゃいそこには今まで私が鳥に鳥に取り舎めた、あらゆるジャンルの。洋楽はもちろん、最新 J-POP から夏メロからもう、昭和の名曲からアニメソングからもう、洋楽、ハワイアン、ハワイアンもあります。まあ、いろいろありますん、ね、でそれをやろう。 700曲も上がってますからね。え、さっき、さっきのリンクのね、下の方に行くと、検索できたり、いろいろ探せたりするようになっているんで、ぜひお気に入りの曲を探してください。それでは早速参りましょう。ベリー・ジョエルのピアノマン。まずは、初心者さん向け簡単バージョンなんです今日はですね、これ3拍子の曲で、コードがこう並んでるんですけど、この、例えばこの C と G7 と A マイナスって書いてあるじゃないですか。 ここに月き1回にします。シンプル簡単バージョンをね。後半はまたちょっと変わりますけど、ゆっくりね、やってみましょう。ピアノマン、シンプル簡単バージョン、やってみます 1, 2, 3, 4 I'm not really sure it had its birth, but it's sad and it's sweet and it s sad a n d i t sweet s and incomplete t when I wore a young e r man's cross. Daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy,、yeah, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, d a d d d a d d d a d d d a d d はいピアノマンガズ レ, レリィック。 ンパショートカット場所1番だけですけどね1番だけでもなんか十分世界観が伝わるなって感じでゆっくりやるとまただいぶあの雰囲気が違うと思うんですけど今ご覧になって分かったテロップね1コードにつき1回弾くでもどんどん動いていくんで置いてかれないようにちょっと注意してくださいでえっ、ー、と洋楽の場合は私は歌詞カードにどんどん書き込んでいくっていうのをやってるんですけどこの曲に関してはあの動画のテロップを見た方がもしかしたら分かりやすいかもしれないんですけど一手を見ていただきましょうこれね、えー 今のやったシンプル簡単バージョンはほんシンプルにしてますけど、後半やるかっこいいバージョンはちょっといろいろ、えっとね、盛り込んでますん、ね、で。その時のもちょっと出てきますけれども、まあちょっとひとまずね、こんな感じですということで、こんな感じでガッ書き書き込んでますよっていうこの例として一個見ておいてくださいね。これが歌のところで、ここにカコード書いていくって感じですけど。はい。で、ここ感想をまたやって、はい。で、今度も超シンプルですね。 まあ見てあのいただいてわかると思うんですけど、コードはもうひたすら繰り返す感じで、ここのラーラーラリラーのところだけちょっとこの面白いコード展開になり、また戻ってくるという感じの、主にこの流れになっております。まあちょっと一応一時停止してみてもらえればいはい、じゃここ一時停止。かここもラーラーラさ最後のところ。はい。 で、これさっきも言ったんですけど、これフルでやりたい方、ずっとこのコードを繰り返して歌詞が変わるだけですので、ちょっと自分で書き出してみてください。で、出てくるコードなんですけど、今やったシンプルカーブタンバージョンはこの5個なんです。コード5個。C と Am と F と D7 と G7。この入門コード5個で今のピアノ ン, ンやりました。こっちは後半出てくるんでまた解説しますけど、まずひとまずここの5個のコードは、えー、簡単な入門コードのうちの5個なんですよ。で、これです。ガゼレリ必須コード。 ガズレレ必須コードというのは8個のコードのグループの仲間の呼 び, 呼び名を言っているんですけど、このウクレレで音楽を始めようと思った方、ウクレレにとってものすごく便利なコードは8個あるんですこれの一番最優先で覚えてもらいたいコード。そのうちの今日5個です。その8個のコードはどうしても覚えた方がいい。しかも簡単なんですよ。だけど8個あるでしょ ?8 個あるとごちゃごちゃ頭になっちゃうんで、それをものすごくわかりやすく整理して覚えられる。 楽しい動画をこの私が以前撮ってます。ここにリンク貼ってます。このガズレーリスコード8個のコードはここでマスターしてください。これまあ必須ですからね。お願いします。じゃあここからかっこいいバージョン入っていきます。かっこいいバージョンはですね、ちょっとコードをちょっと 足, す足されますよ、えー。見てみましょう。まずここに書いてある。c サス s 4と C メジャーセンって呼びます、これ。大文字の M はメジャーです。まず c スポー4から。C を押さえたまま、ここを足す。これですね。C と c ート。は4、い、これ結構キーポイントになります。C から、 C メジャー7はあ、い、のイントロメロディーの時にちょっと出てくる一点出てくるんですけど、この響きもいいですよ。C、これ簡単ね、C のここから1個ずれた結構。はいはいこんな感じになります。で、えー、まずねこの曲は三拍子って言ったんですけど、さい最初の、ね、最初やったシンプル簡単バージョンはコード一文字につき一回 弾, き弾いたじゃないですか。今度は 一つの文字で三回弾きます。このイントロのとこちょっとこうテロップ見てください。こういう感じです。ワン、ツー、スリー。2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、1 1 1 1 1 1 1こんな風に進んでいきます。じゃんじゃかじゃん。じゃんじゃかじゃん。じゃんじゃかじゃん。こんな感じの雰囲気ですね。じゃんじゃかじゃん。じゃんじゃかじゃん。じゃんじゃかじゃん。じゃんじゃか一二三一二三っていう三拍子のリズムですからね。はい。これを確認しといた、しといてもらった上で、 イントロちょっとここからディープになってきますここ見てくださいはいここですねイントロここのところをこれテロップの方が見やすいからここちょっと書いておきますこの通り弾いてみますねえっとイントロ A っていうのは前半イントロ B っていうのは後半ですイントロ B からやりますレデンデデンデデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンンンン ちょっとここもう一回、ここの最後のフレーズのところをやりますね、ワン、ツー、スリー、口で言うと、ダンダガダンダンダガダン、C メジャーセブンダンダン、まずは C を押さえて、C、C、C、C、C、C、C、サスポー、ャンジャダ ジ, ジャン、次は CM7、C メジャーセブンジダダ ジ, ジャン、次にメロっていうのが入るんですけど、このメ ロ, メロはでここに書き出したんですよ。 ここは、上が一弦ですね。C、要は一弦の3フレットを押さえたまま赤いところが動く。要は、ま、C, C、サスフォー、ま、C、これ、C アドナイスいってコードなんですか一瞬にして、でん、でん、でんって弾くわけですね。ここで分析すると C、C、サスフォー、C メジャーセブン一ゼロ三弦の二っていうふうになります。ちょっとね、ここもう一回分析します。C、C、サスフォー、C メジャーセブン 1,0, 3弦の2。2弦の1。2弦の0。3弦の2。C を弾きながら、この2弦の 1,0。3弦の2フレット。これを。はい。これがイントロの出てくるかっこいいメロディー。これキ、ね、モですから。やってみてください。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 G7 プラス1弦の5フレットって書いてあります。ここ、じゃーん、じゃーん、じゃーん、じゃーんって上がってきます。これ文字で書くとこんなややこしいんですけど、えっ、ー、と、テロップだとこうやって書いておきましょう。いいですかえー、その前の、ー、ー、次です。G7、G7、3フレット、5フレット、 G7 は二フレットでしょこれ二フレット二フレット三フレット5一弦分かった三フレット五フレット二フレット二フレット三フレット五フレット五フレットっていうこう小指でいくわけですこれね G7 のこのこの薬指を離さないとここ届かないかもしれないです二二三五ですからねはいここで盛り上げる感じもう一回いこうかな なってます。5フレットまではい5個決めてみましょうそんなことを踏まえながらですねこれ3拍子ですからねこの曲は3拍子独特のあのこのゆったりした感じか。うまく出せるあのピアノマンのあの空気感を出せるようにちょっとこう押したり弾いたりしながらこの雰囲気も込めて、えー、ガズレレ流ピアノマンのかっこいいバージョンやってみますワン・ツー・ You got t h i s feeling around ピアノ版ビリー・ジョイルガズレっいい曲ですねこれはですね私は思い出があってですねハワイに行った時にですねホテルのビーチバーで飲んでいたらその地元のねローカルのバンドがこの曲をちょっとこうねあのゆるい海辺バージョンでやってもそれがすごいよくてですねそれからもすっかりもうビリー・ジョイルの CD とか勝手にしてしまったんですけどまあ気持ちいいですやっぱりね 最高。音楽はね、聞くのいいですけど、やる方がやっぱいいですね。皆さんもどんどん楽しんでやってください。はい、ガズレレホームページ、どんご覧になってください。ホームページを見ると、色々最新情報が載っております。イベント情報も森田だくさんです。はい、こちらご覧ください。6月16日は沖縄・那覇。6月30日は長野県長野市。7月は奈良まで行きますからね、皆さん。えー、イベントはですね、めっちゃ楽しいんで。ぜひ皆さん。 来てね。あの沖縄・那覇はね、6月15日に、ね、えー、純駆動書店さんでトークショーのサインやります。よろしくお願いします。前日。その16日、翌日はもうみんなでバイバイやりましょう。で、都内ではこれがあります。ドン !3 人ガズレであとトアースガーディー代々木公園入場無料です。えー、これはですね、もう毎年恒例になってて、ね、今年で3回目なんですけど、とにかく、この今ご覧になっているガズレレ YouTube で、この曲やるよーってみんなでシェアして、皆さんそれぞれ練習してて、当日ね、ちょっと合わせて、息合わせて、みんなであの、 あの代々ゆき声のステージに登りたい人と思って下でもいいですもどとにかくみんなでわーっとでっかい声でやろうという面白いのがあるんで1000人飾りで7月6日真っ昼間覚えておいてくださいよろしくお願いしますホームページにその辺のことを詳しく書いていくんで、えー、ここにリンク貼っておきますけどよろしくお願いしますそこにブログも書いてあるんでねガズさんブログでめちゃくちゃいいこと発信してるんでぜひ読んでみてくださいさあ音楽どんどん楽しんでやりましょう今ね暖かくなっていい季節になってきます今日は雨降ってますけどねウクレレは関係ないそうなのわーい楽しくやりましょうさよならバイバイまたねちゃう